えー、骨盤調整コアエバトレーナーナの村井由紀子です、えー、と今日はですねお家とかオフィスの壁を使った簡単な肩のストレッチ方法をご紹介していきますね、えー、となかなかね、えー、と40肩50肩とかでなん、えー、となく調子が悪いけれども寝る前にちょっと寝、ね、転がってしっかりとストレッチ10分とかってちょっとねめんどくさい方多いですよねなので壁があるところでどこでもできるストレッチ、えー、ご紹介していきますはいそれではですね壁どこででもいいですあったら 肘から手はべったりとくっつけます。で肘から壁があの、腕が離れないように、えーその、そのぐらいですね。肘に壁がぴったりとついた状態ぐらい壁から離れますで。足は腰幅に開きましょう。で肘は肩の高さですね。手しっかりとベトっと壁にくっつけます。力抜いちゃっていいですよ。そしたら息を大きく吸って吐きながらぐーっと体重をつま先の方にかけていきましょう。腕は動かないように。 呼吸していきますでこの時ね、この肋骨がこう開かないように、肋骨ちょっと締めるようにしましょう。横から見ると、吸って吐いて、ぐーっとつま先に体重をかけますね。で呼吸していきます。 吸いながらゆっくりと。中心戻していきますね。そしたら今度は手のひらに1枚分手のひら1枚分だけ上に持ち上げます。このぐらいですね。で、もし肘が壁から離れちゃいそうだったら、ちょっと近づきますね。で吸って吐きながらつま先に体重をかけましょう。で、この肋骨がこうこう開かないように左手でね。肋骨ポットを押さえるようにして、肋骨は締めていきましょう。 肩の力抜いていきますね。こうするとつま先に体重。で、呼吸していきます。肋骨締めていきますね。長く吐きましょう。愛、はい、ながらゆっくりと戻って、もう一枚手のひら、上。 全然肘離れちゃいますよねそしたらちょっと壁に近づいていただいてで一緒です吸って吐いて重心つま先肋骨が開かないように開かないように肋骨はふっと締めていきます横から見るとこうですねでこうやって肩の周りっていっぱい小さな筋肉がいっぱいついてるんですねその筋肉と少しずつ違ったところをこうやって ほぶしてあげることで肩周りの、えー、四十肩とか五十肩とか治ってらっしゃる方すごく多いのでなんかちょっとね肩があなんかちょっと動きが変だなっていう時にぜひやってみてくださいはい吸いながらゆっくりと混りますそしたらですねで全部 後ろに手のひら1枚分ぐらいだけ歩かせましょう。で、体がこう壁の方に向かないように、壁はしっかりと横を向いていきます。で、この時は肋骨開かないように、肋骨はと息を吐いて、肋骨を締めていきますね。横から見るとこんな感じ。ここから手のひら1枚分だけ後ろ。で、呼吸していきます。重心は前にいかないで、くるぶしの上。 重心はそのままですで。手のひらでしっかりとグッと壁をしていきましょうで肩の力、右の肩の力抜いていきますねでこのままもうちょっと呼吸を続けていただいてもいいしもうちょっといけそうだったらあと手のひら1枚分ぐらい後ろにで、呼吸していきましょう肩と相談右の肩と相談して、えー、とあんまりきつくない範囲でしていきましょうね 肋骨開かないように。肋骨締めていきます。このね、右の胸の前も伸びてるのを感じていきましょう。はい、吸いながらゆっくりと12時に戻して、吐いて、下ろしましょう。かなりね、ここがね、グワングワングワンってなってる方多いんじゃないでしょうか。はい、えー、これだけでもいいし、もう一つできるのであれば、時間があれば、この小指側のこの腕の内側ですね、 ここをべったりと壁にくっつけます。で、腕くっつけた状態。手のひら上向いてます。手のひら上。で、その状態で足をてけてけてけと左に動かして、で、呼吸していきましょう。手のひら上ですね。手のひら。この手のひら上。こういう感じ。壁に向いたところからこういうふうに回して。腕は全部壁についてて、 体は横を向いている状態。で、この胸の前気持ちよく伸ばしながら、右の肩甲骨、背骨の方にぐーっと寄せていきましょう。で、ふーって吐いていきますよ。決して無理しないように。決して無理しないように、ここがね気持ちよく伸びているのを感じて、あと右の肩甲骨が背骨に近づいているようなそんなイメージです。はい、吸いながら、ゆっくりと壁の方に向いて しましょうラスト1回行 き, 1歩行きますね。指先を下に向けて手のひらでトっと肩の高さでついていきますね。で壁向きます。 これおそらくこのあと左側やっていきますけど左右差がねすごくある方多いと思いますなので、えー、もちろんねあちょっと痛いなっていう方の肩周りの筋肉固まってるっていうことなので、えー、と痛いなっていう方をちょっと長めにやっていただけたらかなと思いますはい吸いながら戻ります 左の手を、えー、つきますね左の手をついてちょっと私皆さんの反対の方になっちゃうので、えー、こ, ここは壁があるとしますよはいそしたら吸って手右手で肋骨を押さえて吐きながら重心ぐーっと前横から見るとこうですねずーっと前肘から手のひら離れないようにして つま先の方にぐっと体重をかけていきましょう。はい、吸いながらゆっくりと戻ります。手のひら一枚分だけ上に乗ってて、手吸って、吐いて重心前つま先ですね。右手で左の肋骨を押さえて、肋骨をグーッと締めてい 左手の肩の力抜いていきますね。はい、吸いながらゆっくりと戻りましょう。でもう一枚手のひら上、ちょっと壁に肘が離れちゃうようなら近づいて、吐、はいて、手前。 吸いながらゆっくりと戻りましょう。そしたら、手まっすぐ上にぐっと伸ばしていただいて、壁にべトっと。左の体につけるように立って、で、今度は重心はそのまま。で、そうですね、腕、手を手のひら一枚後ろに動かしましょう。手のひらでしっかり壁を押して。長く吐きますね。ストレッチの時はいつも長く吐いていきましょう。 そのままもう、まあ、ちょっと呼吸してもいいしもう手のひら一枚後ろでもいいんですよ体は真横向いていきましょうはい、吸いながらゆっくりと左で天井に戻して 腕の内側、えっとり壁にくっつけて、で今壁を見ていますよで。足を右に動かしたら、腕がなるべく壁から離れないように右に動かして、で、呼吸していきます。左の胸の前が伸びていて、左の肩甲骨が背骨にぐーっと寄っていくのを感じていきましょう。横から見るとこんな感じですねして は締めていきます、はい、吸いながらゆっくり壁向いて手を下ろしましょうそしたら今度はラスト左手指下に向けて手のひらペトッとくっつけて肩の高さですねで、えー、このまま足を 今左手が壁についててまますす。よ。肘も伸びてますで足をちょこちょこちょこっと右に動かしてでもうちょっといけそうだったらちょこちょこちょこっとお部屋の中の方を向いていきましょう。で力を左の肩の力抜いていきます。左の手のひらは離れないように肘も伸ばしてで肩の力も抜いていきます。 くっていきますはいそうしたら吸いながらゆっくりちょこちょこちょこちょこちょこっと壁の方に戻っていただいて腕を吐らしましょう。したら最後 両肩耳にとと近づけて吐いてストーンと下ろしますもう一回、肩耳にぐーっと近づけて、吐いて、ストーンと下ろしましょう。はい、いかがだったでしょうか。肩がね、かなり軽くなったんじゃないかと思います。ちょっと両手もね、上げてみると、腕がね、この辺の詰まりがちょっと取れたかなと思います。えっ、ー、と、毎日でもいいし、ちょっと壁を見かけた時にね、えー、やるだけでもいいし、 できるやつだけ、やるだけでもいいので、えー、やっていくと、40型、50型、悪化しないで、えー、少しずつ強くなっていくので、もし、お家、オフィス、壁を見かけたら、ぜひやってみてください。はい、えー、と今日のね動画が役に立ったという方は、ぜひ、ねえー、とチャンネル登録していただけたらありがたいです。ありがとうございました。